動画を見ていただいてありがとうございます旅する着物男子オシンですこの動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますさて岐阜旅行編もそろそろ第8話ということで今神山江朝市の前にいるんです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 どうやうな、これ新築あるけど美味しいアップルパイもあるアップルパイじゃあアップルパイもらっていいですか1個はいさっきこのアップルパイ買ってきました1個200円でしたいただいてみたいと思いますいただきますうんいつものアップルパイと違ってちょっと赤いんですよアップルパイって普通なんか白いイメージがありますけどねリンゴが<笑> ちょっと酸味があるかなそこがいい、完食しまししまたた美味しかったですよどうしても感染症の関係で出店しているお店の数も少ないみたいですね。 こうやった方がいいかな、はい、これ拡大あこんなふうにしてマーきで引い炊いて麹を出して出来上がった写真のお味噌はいがここですこういう感じで作っておられると、はいことですで今度はこのお味噌を使って、はい、おかず味噌を作ったんですへ、えーすごい僕お酒好きなんですけどあー酒のつまみにぜひぜひですよね吹き味噌それから山椒ピリ辛のお肉この辺はお酒のつまみに非常にいいと思います<笑>きゅうりにつけてもいいしそのままでもいいし、はいはいはい あ、なるほど。お、う、得、ん、に塗ってもいいです。そうですか。お持ち焼いて塗るとか。はいはいはいはい。はい、あ、ね、今持ち屋さんで出てますもんね。持ち持切 れ, れないっ て, って言って見えたから。<笑><笑>僕ね、そういうつまらないチョークがすぐに出てしまうんですよ。<笑>人からね、うん、滑ったねって言われます。<笑><笑>あ、そういうことそうだ。着物、イーパンのこの綺麗で何度もまあおしゃれ。はい 僕は YouTube のその旅系チャンネルの中で一人しかいないた着物の旅人ですで今回よりこの高山を含めて岐阜県の行き来飛地方の行き来がもうちょっと身近に感じられるようなお手伝いができればなと思ってで今回すごい長い尺のシリーズものにしようと思って動画撮らせてもらってますそれジーンズやと熱くないですかねちょ<笑>っっっとくなかたたんですけど、ね、8時て 二十六度、六、はい、度くらいまであります、はい。ご飯に塗るおかず味噌が九種類です、うんうんうん。ぜひお酒のおつまみにどうでしょうか。一、うん、つ二百五十円。ああしたら一ついただきましょうか。うん、はい。一つと言わず四つ九百円でどうでしょう。うん、お友達の土産に。友 達, <笑><笑>友達いない。え、ご家族とか。いや家族がこの間里帰りし て, て動画も撮った鳥取の方なんでなかなか。鳥取は。 私父親は十何くらい前かなハワイ温泉ってとこああありますありますもうん、めちゃめちゃ近いです生まれたところに近いですあ そ, あ, あそこへ連れて行った記憶があてああ親孝行の一つとしてはいはいはいでも鳥取砂丘っていうのはイメージしたよりなんか茶ャやったね砂丘が鳥取大学があそこで実験ばっかりしてるから<笑>ああなんかね<笑>その関係もあるかもしれないどそよのおかげで中国のゴビ砂漠とか砂漠が緑 の, 方あのおまけしますので負けます<笑> これ一つでいただけますか、二百五十円でが。はい、他いいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。神山え朝市で、昔ながらの製法で、お味噌作っている方のところで、ピリ辛味噌をいただいてきました。はいはい、あほんま、あほんまですか。これは知らなかった。そう、蒸した大豆をね、丸めて。 味噌玉にするわけよ、味噌、えー。そしてよく干すの、ただ こ, こ う, いうやつやつ。あーそ、あーそうですか。緩め て, て、はいはい、はい、はい。味噌玉を作ってですね。えー、カチカチに干せてこれる辛抱のきん。あ、本当。これが現料で作る味噌は今もう作られない。ええー。朝一ではチキンしか な,、えー、かないよ。うわー、風味が全然違う。 おかしの味噌のままの作りてだよお母さん、もう商売が弱いなそ あ, <笑>あそこのお隣のお母さんもねうんまあ、うん、商売が良かったけどこれ は, はよく熟成した味噌だからねま和、あ、やかに違います、ねうん、そっかこのお餅はね、石油で作ります全部石油で作り全自動ではないからね波が違いますよ農家もね、毎朝精米かで精米するの米は白くする 洗うもんで米が新しいですからね。この玉味噌は味噌玉から作ります、への地味噌は普通に三年間寝かせた味噌。お釜で豆を蒸して、蒸して麹と、はい、塩を混ぜて三年間寝かせた、はい。丸いからですよ、ね。ああそうですか。普この玉味噌はすごい風味が強い。風味が強い。まずあの川田味噌を探してる人が味噌ツーの人が勝ってるからね。<笑>そうそうそう。そっかー。昔はね、そう。<笑>昔はねあの日本出せたり。 日本出せない日本出せないんだ、うん、日本出すと大体アジンなめ比べてわかるが違いなああそうっすねー日本ういううあまあいいいらないわ<笑>ごめんなさいいやでもお店の紹介もしっかり、はい、僕の個人のチャンネルですけどやらせてもらいますんで、はい、はいどうぞお願いしますはい、はい、山むり終わるのが大変でしたこれが高山陣屋ですね今からこの高山陣屋に入ってゆっくりと見物していきたいと思います、うん